今日から素振りライブのシーズン16がスタートしたぜ毎朝6時半からみんなで400本振ってるぜ子供から大人まで誰でもいつでもどこからでも参加 OK だシーズン16ということはもう1年と6ヶ月か毎日コツコツと素振りを続けて中には10万本20万本40万本も振っている参加者もいるぜコロナの影響で思うように稽古ができないけれど自分を変えるチャンスはいつでもあるぞ今日は朝から素振りをしたので目がバキバキだそのままジムに行って筋トレするぜやっぱり動けませんでした